牛乳パックを使ってちょっと不思議なおもちゃからくりひもを作ってみましょう今回は左の大きい方の作り方をご紹介しますどのつまみを引っ張っても出ている他のひもが引っ込みますどんなからくりかは作りながらのお楽しみです牛乳パックの注ぎ口の方4箇所に切り込みを入れます 白い部分は切り落としておきましょう。端に両面テープを貼り、ここが一番内側になるように折り曲げます。折り曲げた角のところは、セロテープでしっかりと留めます。箱のような形になったら、1箇所窓を開けます。外側から1センチぐらいのところに、 大体の線を書いてカッターナイフで切り抜きます中が空洞になっていて切りやすいのでカッターマットなどはいりません刃物ですので手を切らないように気をつけてください切り取った部分も後で材料として使います外側に貼る紙を用意します紙のサイズはだいたい25センチ角ぐらいです 液体のりを全体にまんべんなく塗っていきます。周りの部分は下にのりつけ紙を敷いて、端までしっかりとのりをつけておいてください。真ん中に牛乳パックを置き、きれいになでつけるように包んでいきます。 上下は角のところで三角に折り込んでおきます。窓の部分は四隅にカッターで切り込みを入れ、巻き込むようにして貼り付けます。上下の三角の部分も糊をつけて貼っておきましょう。 残りの部分は窓の幅と同じ5センチで長さ10センチぐらいに切った紙を貼ります。のりを全体にしっかりつけて、牛乳パックが見えないように貼ります。窓のところは内側に折り込んで、牛乳パックの継ぎ目を隠すようにしっかりと貼ります。反対側も同じようにして貼ります。 このまましっかり乾かすと髪がピンと伸びて硬くなります。しっかり乾いたら糸を通す穴を開けていきます。3.5 センチのところに印を入れるとちょうど中心になります。長さは20センチほどですので、真ん中10センチのところと7センチ離れたところ、3箇所に印をつけてください。 印のところにプッシュピンを刺して、穴を開けます。6箇所全部に穴を開けておきましょう。後で紐が通しやすいように、太い針や釘、尖らせた色鉛筆の先などを突っ込んで、穴を広げておきましょう。牛乳パックの切れ端は持ち手に使います。両面テープを6本貼ってください。 テープとテープの間を切ってバラバラにしたら、両面テープが内側になるように半分に折っておきます。20センチぐらいの紐を3本用意します。ここでは分かりやすいように3色の毛糸を使っています。先ほど作っておいた持ち手のパーツに紐の先を挟みます。 先が少し出るようにして、真ん中に挟みましょう。3本とも片側だけを挟みます。後から気づいたのですが、作業中に外れやすいので、次の作業をする前に端をセロテープで貼っておくといいです。毛糸をとじ針に通します。普通の糸のようにしても通りません。 毛糸の端で糸の頭を挟み、ぎゅっと引っ張るようにして、輪になった部分を穴のところにねじ込みます。まず、一番上の紐を通します。真ん中の黄色の紐は、一番上の緑の紐を引っ掛けてから反対側に通します。 一番下の赤い紐は、緑の紐を引っ掛けないように、真ん中の黄色い紐だけを引っ掛けて反対側に通します。紐の長さを調節しましょう。真ん中の黄色い紐をピンと引っ張って、クリップなどで留めます。緑と赤の紐は、たるまないようにピンと引っ張って、作っておいた持ち手で挟みます。 ケイトで作る場合は、この時強めに引っ張っておいた方がうまくできます。クリップを外し、緑の紐をピンと引っ張って、黄色の紐に持ち手をつけます。余分な紐をハサミで切ったら、紐が抜けないように折り返してセロテープで留めておきましょう。 このままでも遊べますが、持ち手の上からシールなどを貼ると可愛くなります。はみ出した持ち手を切るときには、紐を切らないように気をつけてください。紐が見えないようにひっくり返して遊びます。どこを引っ張っても、飛び出ている紐が引っ込みます。不思議な不思議なからくり紐。裏は見ちゃダメ。 と書いてあると余計見たくなりますよねひっくり返して見てみましょう黄色の紐をピンと引っ張ると緑と赤の紐が真ん中に引っ張られて引っ込みます緑の紐を引っ張ると黄色の紐が引っ張られて引っ込みます黄色の紐を引っ張るとまた緑の紐が引っ張られて引っ込みます赤の紐を引っ張ると 黄色の紐が引っ張られて引っ込みます一番上の緑の紐を引っ張ると黄色の紐はこれ以上引っ込むことができないので赤の紐が引っ込みます紐を2本ずつ引っ掛けているからこんな不思議な動きをするんですね箱の大きさや紐の種類持ち手の形を変えても作ることができます小さい方のからくり紐も 牛乳パックでできますのでどうぞご覧ください。